演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらファミリーマートで買ってきたパン3種類いただきますこちらスイーツモンスターの新作のバキッと食感の板チョコのクッキーサンドピラミスドラちょっとや…ない容感しかしないお状態になってますいちごの杏仁豆腐これ甘酸っぱくて美味しそうですね それではまずはこのパキッと直感から食べていきましょう。溶けるとやですしね。はいではこんな感じになってます。もう断面見えてますね。ちょっとずらしてるのかな。どちらかささくない な, な。動かない。ではいただきます。こういうのを待ってたんだよね。でもちょっと物足りない部分もあるな。これは。 今回のモンスターはいまいちかもなで、ティラミスドアはやっぱり屋根が当たっちゃってるでも味はいいそしてイチゴランニング豆腐はもう一つあったの忘れていました失礼です、ね、こちらぎっしり満足チョコミントクッキーサンドぎっしり満足チョコミント大変食べたことがあってでこっちこのフラッても飲んだことあるんですよねでさらにクッキーサンドにまでなったということですねでは なんか触ったのかな中身はこんな感じになってますここしっかりカバーしてあげないとねではいただきます完全に忘れてたいややらかしたなというわけでお詫びとして別枠でしっかり紹介しますねまずこのパキッと食感のイタチョコクッキーサンドはパキッとしてるかなというのうなお知らせでしどちらかとしっなり歯が入ってしまったので食感はあまり味わえない 中のクリームは美味しかったんですがちょっと名前負けしてる感じがありましたのでこれはこちらの点数とさせていただきますそしてこちらのティラミスドラこちらは口に入れた瞬間にティラミスなど独特なほろ苦い甘さが口の中に広がってきて甘いのか苦いのかどっちだよって話ですがそれがドラ焼きの生地でよく合っていましたねただ以前にも何度か食べたこのパターンのドラ焼きなんですがやっぱりこれドラ焼きなのかなと思う部分もちょっとありながらですが その点を差し入れかないても本当に美味しかったのでこれはおすすめできますね<笑>というわけでこちらの点数とさせていただきますそして次にダメだこのその真っ赤ないちごニン豆腐これはどちらかというと見た目から想像できる味ですね上の方にあるいちごの甘酸っぱさと下の方にある杏仁豆腐はシンプルながらとっても相性抜群の組み合わせでいちごの酸味杏仁豆腐のミルク感が見事に味わわさってとっても美味しかったです ただ、そもそもできる範囲といえば範囲なのでこちらも先週とさせてくださいそしてちょっと申し訳ないことに忘れていたことっ、このぎっしりマント、このチッキーサンドは中のチョコレートのミントアイスは爽快感もあって、チョコチップの食感も楽しめでおっしゃったんですが、クッキーの存在感が、もうひとつなかっんですしっとりしているていのですが、うーん、ちょっと、いないよりはいたほうがいい程度だったので、別になくてもと思うところでした。 なので、どちらんとはアイスを楽しみたい人いるしね。クッキーの食感が、ね、ちょっとあれば、クッキーとアイス両方を楽しめたい人に、ね、お勧すすめできたのですが。そ こ, こはちょっと残念ですので、こちらの点数とさせていただきます。ファミリーマート、商品をいろいろ食べてみました。えっと、色、こういうのがいろいろ出てきますね。それでは。蛍きえ、朝が来るのや、日が昇っても。蛍が消えた時、き朝日は昇っているのでしょうね。